ははい、えー、皆さんこんこにちはサルです、えー、相変わらずですねこのセカンドストリートで買ってきたソロ用ホットパンが気に入って、えー、毎日のように使っておりますで、えー、今回はですねちょっと2つのことを、えー、試したくて、えー、やってみました一、えー、つはですね視聴者さんの方からあの提案いただいた、えー、とパンじゃなくて食パンじゃなくて、あのー、ホットケーキ ホットケーキミックスを使ってですねやるっていうことがちょっと挑戦してみたくて今日初めてそういう方向で調理をしてみるとでもう一つはですねガッツリと調理をした時にこの OD 缶のガスをどのぐらい使うのかなということで、えー、調べてみました、えー、と調理前が今 OD 缶があの状態で 290g だったので調理をした後どのぐらいガスが減ってるかを調べて でコスト的にはいくら分だったのかって計算してみようかなと思いますやっぱりこう毎日使うってなるとですねえどのぐらいコストを使ってかかってるのかなということをやっぱ知っといた方があの長く安心なのでそういう風にしますでまあパンケーキの生地で焼くんですけどちょっとあの今まだ朝なのでできればあの朝食のような感じで、えー、このウインナーを焼いてパンケーキの側で挟んでまあホットケーホットドッグのような感じ できればなとと思っっっててちょっと、えー、やってみます今オリーブオイルをですね黒い方のパンには入れてウインナーを焼きましたがこれまだ新しいっていうのもあると思うんですけどあのしっかりとフッ素加工されてますのであの油は入れなくてもよかったなと思いましたあの油入れちゃうとすごく跳ねますのであの周りがですね結構油だらけになっちゃう ということを考えると、まあ、油なしでいいかなとずっと使ってるとですねもしかしたらフッ素があのだんだん剥げてきて油しかないとなんかこびりついちゃったり焦げついちゃったりなるかもしれませんけどまだ、えー、今の段階ではですね購入して、えー、と1週間強ですかね、まあ、毎日のように使ってはいるんですけど全然フッ素が剥げてるような感じはないですねでホットケーキミックスをですね粉 50g で今日はやってみます。えー、と私以前ですねメスティンであのホットケーキミックスを使った、あのー、料理を結構たくさんやってるんですけど、えー、と粉50に対して水50っていう風に水と粉の量を一緒にするとあの失敗が少ないのでそんな風な感じで、あのー、調合してますでちょっとこうアクセントにブラックペッパーをかけましてでパンケーキを焼いていくんですけど まあ、どんなふうにすればいいのかなと思いながらですね 50g だと結構いっぱいでしたので、まあ、次回からこれの粉 40g にした方が、まあ、このセカンドストリートのそれをホットパンだとちょうど良さそうですねちょっとですねあふれ出てきたら嫌なのであの少しだけあって、あのーまあ、ごくわずかにですけど、まあ、固めてやってでその上で、えー、とウインナーを投入しました この2枚の鉄板をですねくっつけたり外したりする時にあの特定の角度でないとあのできませんのでそれがちょっと使い勝手が悪いかなというところがですね今少し気になってますはい粉50だとこんな感じでもうあの短パンですね、はい、ちょっとあ ふ, れあふれてるかなぐらいの量になりますあの外にはみ出してくるほどでもはないんですけどね少し多すぎますね 次回粉 40g ぐらいが多分適量じゃないかなと思いましたで弱火でたいまあ2分ぐらいですかね私の場合はやってますしっかり焼きたいなと思うので、えー、これ人によってまたねその辺は好みがあると思いますはいなんかあの片面の方<笑>くっついてますねはい、えー、とウインナーを炒めた方はですねオリーブオイルを塗ったこともあってこんなふうに 上がりやすすいんですけど、えー、ともう一方の面が、えー、くっついてる感じですかねあくっついてますねはい<笑>なんか上側にくっついてきて<笑>、はい、ちょっとですね外そうと思ってるんですけど、えー、とこういう時もね鉄板がパッと2枚外れると便利なんですけどねちょっとやりにくいんですが、えー、ナイフであのこのフッ素加工にあの傷つけないような感じで ちょっと小さぎ取ってやりましてそうすると簡単に剥がれると思いますはいこんな感じですねあもう少しちょっと焼きたい感じですねこの焼き加減がですねまだちょっとよくわからないので手探りなんですけどあとまあ1分ぐらいはやろうと思いますどうでしょうねこちらの麺はもう大丈夫で はいえー、いいんじゃないでしょうかなかなか一層できましたで、えー、ちょっとコーヒーもあの同じガスバーナーで沸かしてみたいと思います はいえー、出来上がったものはこんな風にあに、のー、取り出してちょっと中を見てみます、まあ、あらかじめ焼いてますのでねウインナーは問題ないんですけど、まあ、生地がねまだ焼けてなかったりしたら嫌なのでと思ったんですけどまあ大丈夫そうですねはい、えー、これなら問題なさそうです マーガリンをね、えー、溶けかけてあの溶かしておきたいなと思います今回はお湯ですね、えー、とカップいっぱ杯今日ですか 300cc ぐらい沸かしましてちょっとアイスコーヒーを入れてみます、まあ、苦いコーヒーとですね あのちょっと甘いえパンケーキの生地は合うんじゃないかなと思ってやってみましたはいということでいただきますうんもう抜群ですね本当に苦いコーヒーは朝必須ですねではこのえホットパンで焼いた方も はい、えー、上出来じゃないでしょうかまあなんかねあのどういうふうに調理すればいいか分かんなかったですけど、まあ、こういうやり方でも問題ないですねウインナーを焼いておいてパンケーキの素を入れてそこに、えー、投入とうんかったように思いますなんかあの上手なやり方をもしご存知の方がいたらまたコメント欄で教えてくださいお願いします ということで、えー、使用後に測ってみると、えー、272g なので使ったのが 18g この金缶はですね1缶500円だったので、えー、だいたい、えー、85円分ぐらい使ったかなという感じになりました、はいえー、今回は少し前回よりもガスを使った感じですね Twitter も再開してますもしよければ登録お願いします